あああ<咳>えっと、フードファイターのマックス鈴木です、えっと今日はすごい楽しみにしてきたんですけれど、それと同じぐらい緊張しています、自分の持てるすべてを出したいと思いますので。 どうぞ、最後までよろしくお願いします。それでは、行きます。 しました。どうです。<笑>あの大変心苦しいんですけど、はい。本日二本目です。本<笑>ちょっとなんです。遅くまでなんだ。<笑><笑><笑>早めに激辛に、なんか冷たいのをゆっくり食べたり<笑>早く食べたり、いろいろ忙しいんだこっちは。<笑> で、何ですか<笑>今、置いてある通り、はい、ハンバーグハンバーグ。<笑>君は味方なの敵なのどっちハンバーグはい、30個こちら、ご用意しておりますマクドナルドのハンバーグですねはい、えー okay. こちらを今回はまあ、また早食い系で食べていたこともして過去に、ワシュタケルさんが3分間で13個って記録を持って ただちょっともうどうしてもそのと全く同じハンバーガーというのは用意できなかったので、マ、うん、クドナルドのハンバーガーで今回マックスさんに挑戦していただこうと思います。で、これに関しては、ラスカルさ、うんが全く同じことをしておりまして、中3個食べられていました。うん、水ありだよ。水ありです。ただダンプは違いです、はい。いや、これがある、ね、はダメともね。はい。で、ラスカルさん情報によると、ハンバーガー1個当たり 108g と、まあ、多少の誤差はあると思うんですけど、煩悩の数ですね。<笑>そうですね、 隣になるもど、ちょこんとしてるけど、舞台マット・ストニーだろはい、わかるよ、マット・ストニーさんの努力に挑戦しようかなと思って。で、あれだろう、俺が話し合って、わけ分け、よ楽しんでるだろ。で、一応まあ、こちらももう1個あります。<笑>いいよ、もう1個なんて。<笑>はい、わかりました、これもね、保険でこんだけ多いんですよね。OK です、OK です。はい、やりましょうか、水足りるかな、2個って、もう1個置いとくか。<笑>やっぱやる以上、走りやりたい でこちらなんですけど挑戦の時は全部ラスカさん剥いてやられてたんですよ。あマジで？はい。おです。えタケルさんは？タケルさんはもうあのお皿とかに来たんですよ。あ剥いてやるんじゃない？はい、なので剥いてからスタートでいいかないと思います。とりあえずどうしますか？十三、十六ぐらいまで見てきますか？でも希望込めて十四剥いておこう。じゃ切り目まで十五ですか？はい。 で、一応、マックスさ人と聞きたんですけど、どんぐらいがいけそうですか ?10 個。<笑><笑><笑>レアル10個なるほど。10個いったら込めて。はい。まあ、一応、あの、お店と分は用意してあるんで。無理だよ。<笑> 2本目でしょ、今日<笑>はい。OK! では早速ですが、ハンバーガー3分間チャレンジ、いきたいと思います。はい カウントか54321スタートです す。<laughs> 5 4 32。3 2 頑張った。記憶が十三個と半分ですか。ええー。ロゼンマンの記憶がですね、十三個と四分の一ぐらい。はい。ああ、ここえた。こえた。記憶作った。<笑>ラスカルさんのよう食べてるな感じなんで、まあ同率で上がっちゃうんですけど。これもうちょっと伸ばせそうだね。 いけそうな感じがありましたねうんここ俺も2周目から食べ方終わったわあここがね遅かったこれはびっくりしましたホえっと今テンション高いちとここにしてる、はい、うえーいーいーいやっぱ大変なんですかハンバーガーってそうだね水分が持ってかれるからそれをどういうふうにり込むかだけどこれは多分細かく食ってちょっとうずつ飲むだもまたホッドドクトドッグとまた違うああちゃ じゃあ独立と言ったんですかね。はい。公式じゃないですがたけさんの記録か抜いて出すからちんと同じということで。はい。たけるさん多分これでやった ら,、はい、ら私マジで30個ぐらいいると思うよ。<笑>超えるかもしれない30。いやそう多分そういうことだよたけるさんって本当に本当にそういう感じで。はいはい、はい、次のチャレンジ。に行きましょう。うよいしょー。来ましたな問題作がはい。最後の種目なんですけどご存知世界的の有名な YouTuber の。 ストーリーさんが挑戦していたものなんですけど、新玉ねぎ210グラム、こちらでちょっと計らしいでありまして、こちらを彼は28秒87水サイはい。えっと最後に確認していただきますね。ギネスレコードになります。合ってる。元々日本人の淡路島で確か玉ねぎ有名です。ああ流行りあるね。はい。でいたんですよ。記録を持ってる。 それに対してマットが挑戦者といった形で、はあ水ありですねマットも水使ってますあ、うえぇってなるんだ頑張ります<笑>クリアできる気しないけどもそんなの見ちゃったら<笑>はい一応まあ参考まに目標タイムはありますか一分<笑><笑>いやまぁリアルそうっすよやってるから嘘わかるからこういうのちなみに絡むんだっ 豊川さんってああ無理だよーきついまあ、新玉が若干ね嬉しいな、うん、頑張りますそれでは 100g <笑>から勝ちしていただきますまいりますはい54321 <咳>そうです 五十一秒六一です、ね。一歩切った。<笑><笑>これ意外といけるねそう。最初すごいあれでしたね、うん。そんなにスピーディーに、でも、飲み込めない。でもこれはもう、あれじゃん。あの、水につけてくれてたから、辛味が。かなりね。ないから、あと食感をどう処理するかなと思うんだけど。はい。で、まあ、これはあれだね。ちょっとチートだね。そうですね。ちょっとまあ。 でも、水につけなくても、ねうん、そこまで辛くなかったんですもともと最初きっ、まあ、切って放置しちゃうと辛みが増しちゃうんで水につちゃうけて切ったばっかりに食べても塩はねぎなそこまでうビーこれあれですか鍛えればいけますかいいんですかちょっと最初の勢い感じた感じましあれいけちゃうかも、うん、っちろん行くんじゃないかなと思って噛むだけかんで飲み込めないっていうまた<笑>あとはですねどうしてもそのかけら落ちちゃうとそこがロスになっちゃいますよねそうだよまぁちょいっきり落ちょちゃうともってまあ感じで、まあ、今日は 優しいくらいたんですけどまあちょっと僕的にマットストーリアの記憶に挑戦をちょっとシリーズ化していきたいなって気もあるので今後もやっていきたいなとだいつカレー 9kg とか食ってる<笑>かポップコーンなんかこっそこのあれとか食ったりとかてる？いや<笑>あれにるのちょっと正直楽しいけど<笑><笑>侍っぽいじゃん当たり変なりしこれいいね<笑>やろうね期待しますうどうやっておかないしながどう作るかっていうの本当なんでもいいよ まあ、やるからには記録を超えて、なんとなう挑戦状高すぎても、ハッシュタグ、またそうに見、ね、て、大げもう勝つぞ、はい、何か一刻だよ、はい、どういどんな感じで、はい、最後、締めていただいてよろしいでしょうか。おあ、じゃあ、えっと、全国のサムライティングファンの皆様、サムライティングは、本日をもって、開散しますいやそういいういらないいや サムライティブは本日もって解散しますそして<音声>、えー、っと次回<笑><笑>分かんねえよ急に<笑>締めてったらだってこれぐらいのほうできんわ<笑>俺なんてうもう締めるというよ本当にあの侍を締められて<笑><笑><笑><笑><笑>また見てねまたやるから見てね<笑>